はいいいいつもごご視聴いただきありがとうございますすポリでコロナ治りました。ということでね、き、まあ、今日からね、前半部分のね、まあ、パチンコ動画撮っていこうと思うんだけど、森に来て、今日はね、ちょっとね、まだ時間があるんで、まあ、ちょっとね、パチンコ日てちょっとね、置いといて、ちょっと森の方に行ってからね、ちょっとね、動画回そうと思ったんだけど、ちょっと雨降ってきちゃった。急げー 入店いつも通り店内を見渡すだけ見渡しながら、パチンコリゼロコーナーへ。釘は相変わらずだが、最初の1万円で200回転回る。勝てると確信するポリオ。しかしその後は回らなくなり、386回転目。相当し2万5千円目で、人が真っ赤に染み上がる。SP1 発展前に、激アツの鬼が勝ってますね予告。当たる。そしてジャッジ。 何としても ST が欲しいところだが、外す。ところがその後、鬼がかりチャレンジで、まさかの赤ボタン。77% 継続の ST へ。ガメラで負けることも考慮して、満発は欲しいところ。単発。しかし、ST 抜け90回転後の234回転目。また筒頭が真っ赤に染め上がる。これも当たる。またまた鬼がかりチャレンジで、 赤ボタンが出現し、ST へ。この ST では4連し、6300発を回収。持ち玉は6600発を超える。その後は140回転で、ST で6000発。186回転、55回転で、単発ながらも出玉を増やし、持ち玉は9000発を超える。ここでやめればよかったものの、バラダンとの待ち合わせまでまだ1時間近くあったため続行。 さらに待ち合わせ時間になっても連絡がなかったため打ち続ける。結局待ち合わせ時間から15分経過したところで、SIM カードをなくしたという一報が入り打ち止めるが、出玉は1700発まで激減し店を出る。気持ち悪い。いやらかした。今日ね、投資がね、2万5 0円で、回収が1700発。負け。まあ、そこまで良かったんだけど、 まあ、だいぶその後ね、あたおかじゃなくて、あたわるしちゃって、コロナ終わったばっかだったから、とんかつ大盛り食べて、で、ビールも飲んで、ラーメン食べて、またビール飲んだんだよね。で、気持ち悪くて吐いちゃって、で、まだ止まんなくて、また、またアイスクリーム食べちゃって、で、また吐いちゃったんだよね。<笑>頭悪いよ、マジで。もうね。 <笑>今日はちょっと本当に頭悪かった次回の反省を生かしてはいカメラの本気ご覧ください<笑>頭悪いエンディングだわお金足りたかった お, かお金足りたかった5000円バラダに貸したはずなのに気づいたら俺が借金してんだけど<笑><笑>ガチやたおかもうやだやっていきます はい、ありがとうございます。漏れ絶対はありませんはい、では、出てきますまあね、さっきね、店員さんにね、カ神戸に聞いてもらってね、まあ、あとは、えっ、ー、と、この 105% まで上がるエステカ、あとは、ストレースに耐えるための、えっ、ー、と、ギャンファということで、この3点セットでね、カメラはなんとね、やりくりできますから。えー、こいリセットがってました。 中谷さん。で、一応ね、朝からね、あのー、おにぎともおなじみもですね。画面プロとかとってね、すでに撃たれてまして。ええっとー、おお、ちょっと待って、待って待って待って待って待って待って待い、<笑>早い早い。もうね、ここまでもうね、中段しかないですから、もうね、こちらへ来たら、あの、今日ないですから。<笑>よし。どっち目とく、当たりましたー。<笑>はーい。 はい、ということでまずねー。史上最速3ゲームで当たりました。やったー。ただねー。これは負けなんですよねー。おろろろおおおおおおお負けていらしてー。いや、最高じゃ ん, んやばすー。頑張って！ さんに、お邪魔してもらってるんですけど店員さんとしてに行くわけにはいかないんですよでなんでかっていうと店員さ金の使い方があんぱないんで店員さ100円とかで本当に20秒でなくなっちゃうくらい店員さそのメダルゲームで一発なに引っ取っちゃうんで店員さんでね、多分スロッセンス の, その終わりくらいはねメダルゲームから入ってると思うんでう、ね、あのもし、あのマジで結構やってる方がいましたら これなくなったはいと池袋くンピンスというのこのカメラはね非常になあ達合戦でありまして、まあね、1十時半くらいになっちゃうとねもうすでにね、まあ、店内も回されちゃってるっていうそういう状況になってまして、まあ、昔だったら絶対ありえなかったんだけどまあそれもねま一、あ、つのまあポリオ公開なんであるわけなんですが今日はねなんでなんでしょって早く来ようと思ってたんだけどマジ、おおおじおとりじ うまいですねちょっと今日違うのこのカメラまじこれはちょっと今の難なかったねいいですよねああー、まだしなんでね、こうねまあ、今もうね、13時くらいなんだけど 帽子なんたなっていうと、ね今日、ちょっとね、のホテルでやってました、ね、<笑>あのゴムゴムの日をねあの、ファイナシュラタクシーをつったらね、全然帽子で食べなくて。<笑><え><笑> <笑>ちょっとねこれはねいいサムネイルになりますから、どうしよっかな今日のサムネイルは。ちょっと今だからこれでちょっとサムネイルしようかな。これでサムネイル、サムネイルですよ、これで。オーケー。しっかりこれでサムネイルは作りましたから。<笑> いらないんです。ああ、今やね。いすよね。あと、五ゲームが上がったら。ああ。しかしね、もうね、前回がそうなんだけど。もうね、確定やすから、ロープはなってるよね。うん 通常、バトル名からは、えー、3回。うーんだからねやっぱりねーまた、あ、ぶね設定はたぶんね2とかだと思うんだけど前回からやっぱ圧倒的にやっぱね日が違うんだよねなんでかと言いますとやっぱこれなんですよねやっぱねもう妖精たちが集まったアンジェリックエンジンメッセこれのおかげなんですねやっぱね ちょっともうちょっ と, とうかなもうちょっ と, とうかなってかまだ6番帰ってないから帰れないんだけど。<笑><笑> 太了了 いや本体であったらね、ギルで終わりてんだけど、まあ、どうしてもね、ガミフジションがね発然できなかったから今日もですまあね、本体であればね、今日ね、買い替ったんだけどねわざわざ今日川崎から来てますからね天津畑に来てるんですよこういうのね、ひらがなで読持してねまたおかって言うんだけどギルボット対決であるだけだからね、まあ、今日はもうギルボ出た瞬間にも一回でやる 二回、二角って言ったやつ。うん。うん。うん。来たー、はい。これ、なんだろう。敵四だよ、これ止まんないから、多分普通に三匹のギロチンだね。トラ空コースだったら、絶対ここは赤七止まるから、絶対、三匹のギロチン見れてないんで、これはカウントされないんですよね。 有了 もうどうやっても勝てません<笑>ああ はははいはい、はい、もうね今ね左目にちょしちゃってさこんなに太れてさ今片手で。 ええー、総当時3万2000円で、今もうね、21一50分、南国行き確定しました。はい てたんですけど、ちょっとね、このガチな話をしてしまってね申し訳ないんだけど、あのね来月の力がね8万8万5000超えてることね、途中に気づいて見えないお金をね使っていることにね気づいちゃったんだよね。で、ちょとねもうコンタクトも削れられてるし、もうねボロボロ。で, でもう南極僕はねもう行きますんで。 あのサイケンマンとあと他のね行きたい方がいたらあのぜひ自由までょっとお待ちくださいはいお疲れ様でしたはいということでですね南極行きになってしまいました本当トはねいつものねちょっとね2回撮ってたんだけどちょっと、ね、エンディング撮ってたら親に「うるせえ」って言われて公園に出てこいって言われたんだけど、ね、公園行ったら警察がいたんでちょっと今日はね1回ちょっとお楽しみにやります 来年の夏2023年の夏にブラジルのアルゼンチン経で南極大陸ポールありますからねそのポールで実習でしてね地球実習しましたよっていうネタをやるためにいきたいと思います、はい、詳細の方はこちら書いてますはいもうガンガンお待ちしてますんでね、まあ、日本は広いですから、まあ、直前に行った方も苦労していますけどこれとは別で最近は入るの別トもありますよね 行きたいんですよちょっとねガメラはないんですけどお気づきあるんでこれも行きたい方募集していますはい詳細はまたこちらビームお待ちしております最後ねちょっとお家がなくなったんでア紹介でもやって終わりたいと思いますいつもガメラの本気をね制作しているパソコンなんだけど実はねこのパソコンね自分で作ったんですよこれ30万くらいかかったけどでねこれね子供好きなんだよね だからさ、ま、デュアルポニンターで置けなくて、本当はね、もう液晶こらいにもう一台くらい、ね、置きたいんだけどさ。でね、あとね、これなんだけどね、ちょっポリオンね、本当に悪い癖なんだけど、ちょっとね、家に引きこもっちゃうとね、あの、マジでね、意味不明なものにね、めちゃめちゃ爆買いしたく癖があって、これもね、アマゾンとかでなんか、1万、1万くらいで買って、ちょっと開けてみようか。ほら。 こういうさ箱とかいっぱい買っちゃうのほんと。これなんかさ、動画に使えるかなと思って買ったんだけど、3枚としてんだよね、全部で。そうで金庫見て鍵になってて、オーバーコートで開けるみたいな。で、こういうのとか買って、これね、確かにね、国際発注したんだけど、イギリスから輸入したもので、なんか文字を暗号化できるみたいな。これ1万円くらいで買った。新客、お待ちしております。 ってか多分どっかでやります以上